そ こ, やってんねあここはねここはねアウトフレーズというよりコードがアウトしてるのでまあそれに合わせてるだけでフレーズ自体がアウトしてるわけじゃないかなあここはね全然わからないねなんだろうね 全然わからないね。うん、うん、うん、うん、うん。あ、ここはねわかる。ここはね、あれだよ。あれだよ。どうもジャズピアニストの長吉敏夫です。今日はアウトフレーズ講座2回目ということで、ジェイコブコリアのイズンシーラブリーのピアニカのアドリブソロの分析をしてみようと思います。短いソロの間にアウトフレーズと思われるものが。 4つつもししくは3つ出てきました前回紹介した中心軸システムフォートニックシステムで解釈できる部分もありましたのでぜひ前回の動画も併せてご覧くださいこのチャンネルではこのチャンネルではジャズジャズピアノの双方分析解説動画を上げていますジャズを楽しめる人がどんどん増えていけばいいなと思っています応援してやろうと思ってくださる方 ジャズが上手くなりたい方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけると大変励みになります。よろしくお願いします。また、zoom を使ったオンラインレッスン宿題提出型の通信レッスンジャズ独学、ウェブサービス、ジャズステップスなど生徒さん募集しておりますので、初心者の方ぜひお申し込みください。それでは分析に行ってみましょう。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 いややばいですねこの曲の分析このアドリブの分析をしてみようと思います基本的には G メジャーで分析しようと思いますがところどころ E マイナーでも分析をしなければならないところがありますなぜならちょいちょい E メジャーからこうフレーズを釈用してるところが見られるからです G メジャーの曲と E マイナーの曲ってなんかだいたいどっちで考えても同じなんじゃないのっていう風うに思う方って結構いらっしゃると思うんですよただやっぱちょっと複雑なコードが出てきた場合例えばここで E メジャーキーから着用してきたみたいな場合には G で考えているとどう頑張ってもソシャープとかの音が引っ張ってくることができないのでソシャープの音は G のキーでどう頑張っても引っ張ってこれないので G じゃなくて E 目線で考えた方がいいよねっていうような平行調でも考える癖をつけておくといいかもしれません。 さあやっていきましょうですねルートに対して上はスケール下は 半音でアプローチしています。半音下の音がくっついています。あーラソファラソ。 上からサードに解決これ A7 なのですがじゃ、e、マイナーで解釈してると思っていいでしょう E 目線で見た時の4度セブンスですがこれは E ドリアン もしくは E のメロディックマイナーで捉えることができるモーダルインターチェンジのコードですで。でモーダルインターチェンジのコードは結構こういうトニックのコードでそれに対してアプローチノートをつけることがもあります。ファラスファラソレファ この下上で囲む場合には上はスケール下は上の単三度下で囲むといいでしょうこの下上もしくは上下の囲みこれまでの分析で出てこなかった回はないのですが耳にタコができるまで説明していこうと思います 下上で囲む場合、上はスケール、下は上の単三度したのとを使ってください。この音、これも同じですね。上はスケール、下は上の単三度した。これがメロディックマイナーで考えたときには。 スケールの音になりますしドリアンで考えた場合にはこの音はスケールの音じゃなくなりますスケールの音じゃない場合でもターンサンドしたと考えれば使うことができますなんで安易にこういう A7 上でこの音が出てきたとしてもあメロディックマイナーだシャープイレブンだリディアンセブンスだみたいな風に 必ずしも考える必要はありません。ここら辺は E マイナーペンタ、もしくは G メジャーペンタで捉えていいでしょう。あまりコードトーンアプローチノートというよりかは。 ンタトニックの塊で捉えて細かい分析はつけなくてもいいかもしれないというフレーズでした次ですねサード ゴニョ上、ゴニョというパターンです。これは上の単三度下、そして囲んだ時の残りになるようにします。残りを弾いて解決。 調査度の箇所を。ずっと半音階、ずっとクロマチックで下がっていけるのが。天皇とビバップスケールというものでした。調査度を持つ箇所は。まあ、下がれるんですね。半音で。コードと音同士が調査度になっているときに。半音二つ入れる。 このパターンこのパターンどれもどれみその1235のシェイプが使われていますここはまず D メジャーペンタそしてま ここ怪しいけど、B メジャーペンタかな。まずメジャーセブンスにとっては。五度から始まるペンタっていうのも。結構気持ちがいい。メジャーセブンスのサウンドを出してくれます。して。 ルートから始まるメジャーペンタもメジャーセブンスの音はありませんが G6 のサウンドを出してくれますメジャーコードにとって5度ペンタと1ペンタっていうのは気持ちいいペンタトニックですそしてここでものすごい ななんかちょっとアウトしたような感じに聞こえるかもしれませんこれはまあものすごいすごいことやってるわけではなくてこれここは本当はこの B7 っていうのは e マイナーに行きたいので本来だったら暗いようなサウンドがしてほしいんですね。これは E のハーモニックマイナーです。 なのでスケールも本来だったら。を使うはずなんですが例えばこれハーモニックマイナーじゃなくて E のメロディックマイナー上にも b 7 t あるんですね。で5度ブンスを見た時にこういう。 必ずしもハーモニックマイナーじゃなくてもいいっていうのを覚えておくといいかもしれないですそうするとこの1235のシェイプっていうのは。 考えられるかもしれないですもっと行くと E マイナーじゃなくて E メジャー上の B セブンスと考えるとさらに不協和度はさらに変態度は上がりますがここでは今 確定した音ソの音もソシャープの音もないのでここでは確定させることができません。レレシシシドファレドシシ ラ, シラ b スにとってのルートとセブンスノートの間にはクロマチックが入っていいというのがビバップスケールでした。 ここで止めるのが結構にくいなっていう感じですよね。一七三ってサードに解決したらいいのにあえてこの解決を保留にしていると考えてもいいし、E マイナーセブンスの4度サーティンスに着地したと解決したと考えてもいいでしょう。 123512353125321次いきましょうこんな感じのフレーズですまたやってますね何か。 フレーズなんですが全体的になんかちょっと E マイナー上で D のトライアドが乗っかってるようなセブンスナインスイレブンス。 イーマイナーイレブンスのサウンドみそ C よりもちょっとアッパーなサウンドを鳴らしているようなフレージングだというのをこういう響きのコードも是非ボケブラに加えてあげてください。 7ンスですがここもさっきと同じフレーズですね e ーで解釈して上から解決下上で囲んで解決してここはペンタトニックの塊なんでした次のフレーズ クリシェが使われていますクリシェについてはビリーズバウンスの説明の動画でやりました。合わせてご覧ください。ラー・ソー・ソー・ファーとクリシェのラインができています。 ビバップスケール特有のルートと7の間に半音が入っていますね。ここからも G メジャー一トニック一発で捉えちゃってもいいかもしれないですね。ここら辺から G で捉えてみようかな。サード下上下で。 ターゲットここも結構アウト感の強いフレーズですが問題なくやっていこうと思います。そもそもまず c マイナーっていうコードが気になります。このコードは G メジャー上では考えることができないコードで。 g の平行調の e メジャー上で考えた時の。六マイナーセブンス、ダイアトニックコードになります。それで考えてみましょう。結構ヘンテコリンなフレーズなので。 やりましょう c シャープマイナーの5 フ, フスに対してアプローチしています2音で囲んでいます2音で囲む下上で囲む時には上はスケールそして下は単三度下上の単三度下そしてこれ今回。 初めて出て出くるかな二音アプローチに対してそれぞれに開始音に対する半音下をつけます「ミファラソドレファミラシレド」 ありますでしょうか。次のパターン五三。そしてこれ本当はファシャープだとわかりやすいんですよね。これがファシャープだったら上の音になるので、下上で囲んでることになるんですよ。 上上ははスケール下は上のターン下ただまあそれがファシャープじゃなかったけど出てきたよねというくらいの解釈でいいかなと思います。 そうなることによってここがもうちょっとアウトしてた感じがここでもうインサイドになるんですよね。E マイナーペンタかなよければコメント欄で教えてください。 ここまで来ましたここやってみましょうコードが間違っていますねさあここなんですがちょっと難しかったです僕は。 うまく解釈をつけてあげることができなかったので皆さんに手伝っていただこうかと思いますが一応え解釈してみようと思いますのでお付き合いください。<音楽>まあ、そも F シャーープマイナーセブンスフラットファイブ上で メジャーサードの音が鳴っちゃってるんですよね。なんでこれはなんだっていうのが分からなくてこれをやっていく時にいろいろ考えたのがまずはまあ F シャープマイナーセブンスフラット5ではなくて。 f シャープメジャー o r 7シャープ5になっているのかなっていうのを考えました。これは一応まあ途中までは辻褄があるのでまあこれもありえるかなとただ何でこのコードが使われているのかについてはちょっと分かりませんとうまい解釈をつけてあげられることができなかったのでまあこれだからなんだよという感じになっています。次。 解釈してみようと思ったのがここが e マイナーセブンスシャープイレブンスになってるんですが普通マイナーセブンスではシャープイレブンスっていうのはテンションにならないはずなのでこれも。 普通のジャズ理論では使われないような、えー、ジェイク・コリアのアイデア勉強されてる方だったら、あのー、スーパーウルトラハイパーなんとかリディアンみたいなスケールとか勉強されてる方わかるかと思いますがこれにそれに近い何かかなと思ったんですがよく分かりませんでした。 前後のフレーズ的にこうなってるのでこういうサウンドこのアルペジオになってるのでこれが表現したかったのかなという気はするんですよね。 さっっき言ったスーパーウルトラハイメガなんとかカントカリティアンっていうのがという音域によって音が変わっていくこれあの詳しくはあのそのジェコ・ブコリアの解説動画とかを見てもらえれば話が早いかなと思うんですがこれもその一種なのではないかと。 思いたいんですがただ何がどういう規則でこれが起こっているのかじゃあこの上に音を積むとしたら何なんだと言われると全くわからないのでちょっと謎です。もう一個思ったアイディアがこれはちょっと怪しいんですけど半音下で解釈してるのかなと。 でさっきは F シャープマイナー B7E マイナーと E マイナーキーの 2-5 だったんですがそこを。っていうふうにここだけじゃなくて。 いう2イ5の半音を起こしたかったっていうふうにうんもうなんか一瞬これがよぎったんですけどこれもよく分かりませんでした。でんとなくこのマイナーセブンスシャープイレブンスっていうのが。 これかなと思っていますがなんでこれが使えるのかとかなんでとかじゃないのかもしれないですが詳しい方いらっしゃいましたら、えー、コメントで教えてくださいここがよくわからない箇所ここは E のマイナーメジャーセブンスの マイイナナーメジャーナインスこういう分散ワオになってい分れはもう解決先のメロディックマイナーで捉えているトニック解決先で捉えてると思ってよいでしょう次これは e マイナーセブンスの アルペジオが出ていて間に d メジャーセブンスこれはスケールをただのこれは E ドリアンスケールをただスケールに沿ってコードを作ったというアプローチです。 サードですね、うん、4度進行時の7から3ができてますね。さああと少しですがまた。 またやばいフレーズが出てきました。これ A セブンでは絶対考えられな い, ない方がいいフレーズですね。アウトサイドのフレーズですが、何が使われているかというと、ここは C シャープマイナーシックスの。 アルペジオが使われていてここは、B、のドレミソシェイプになっていますこれは一体何でしょうかと言われましたら E 目線でコードを考えていたところをさらに単三度下げて C シャープ目線で考えています。これは何かと言ったら 前回キャンディーの回でもこういうアウトサイドのフレージングの時にフォートニックシステム中心軸システムというのはやりましたが炭酸度ずらしたキーというのは同じ機能を持つ炭酸度コードをずらしてもいいですよっていうただ炭酸度の平行移動が起こってますよというふうに考えて 良いですなのでここは A7 ではなくて A7 の単三度下である F シャープセブンで考えられています。F シャープセセブブンンスシャープスというのは何かと言ったら C シャープのドリアンで作られた C シャープドリアンの四度セブンスのコードになっています A セブンスっていうのは E ドリアンの E ドリアンもしくは E メロディックマイナーの四度セブンスだったので四度セブンスが単酸度下がったと考えるとまず F シャープセブンスが考えられますそしてじゃあ C シャープドリアンを考えてみた時に c プドリアンスケールの中には c シャープのマイナク6のアルペジオがまずあります。 そして、C シャープマイナー6、C シャープマイナー上で、全音下の1、2、3、5のシェイプはありますね。このフレーズは A7 ではなくて、 F シャープセブンスで捉える F シャープセブンスは C シャープマイナーから来ているので C シャープマイナー C シャープドリアンで捉えると考えられるフレーズでしたここが終わったらもうあとはもういいですよなんでも G 一発で解釈してると考えていいでしょう。C に対して、まあ G メジャ、G ペンタですね。D に対して下から、してなんやかんや。 でサードに着地して上と下で挟んでサードに着地そしてペンタトニックを下がっていく g ーのここまずはこれは G ドリアンのフレーズですねしてここで C がナチュラルになるので。 ブル ー, スチーなブルースのフレーズですアウトサイドなフレーズいくつかありましたもう一回一個ずつ復習しましょうか。 E マイナー上の B7 マイナー系のオルタード系の B7 のはずですが E メジャーから来てると解釈してるんでしょうかねというフレーズでしたこれはアウトフレーズっぽく聞こえますが。 特にアウトはしていないこアプローチノートのフレーズでしたここ怪しいですねよくわかりませんがマイナーセブンスシャープイレブンのサウンドなんでしょうかとここはコメント欄でいろいろ考えがありましたら教えてください。 これは A7 ではなくて炭酸度下であるシシャプドリアンで考えられているんじゃないかという話でした。一か所わからないところありましたが本当にこういうアウトサイドのフレーズえー炭酸度上や炭酸度下こういうフォートニックシステムのえ分析を でででやってみるととうまくいくこと多いいこ多すので皆さん分析したいフレーズがある場合その鳴ってるコーンサンドを単三度ずらしてみたらどうなるんだろうそれでやってみたらどうなるんだろうというのを是非やってみたらいかがでしょうか面白かったですねではありがとうございました。